皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月18日、ありがとうキャンペーンのウェルカムスタンプをすべて達成しました。ということは、ついにあれがもらえますね。早速もらいに行きましょう。静かな村のオルゴールがもらえました。早速設置しに行きましょう。 勘違いしていましたが、同じ静かな村のオルゴールでも、今回もらったのは家具です。前にもらっていたのは庭具です。流れる曲は同じですね。設置する場所を迷いましたが、ここにしました。あとは、クローズの像などを微調整して完成です。次のこんにちはキャンペーンも楽しみですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。